ははいこんにちは久しぶりの動画投稿になっちゃったんですけど今日は、えー、このベロシドローン最近アップデートされたベロシドローンを、えー、紹介していきたいと思いますはい、えー、最近大きいアップデートがありましていろんな新しい機能とかが追加されたのでそれを見ていきたいと思いますでアップデートが結構大きい容量が必要で10何ギガかだったと思うので、えー、しっかりストレージを開けて早いインターネットを使ってアップデートしてみてください で、ベロシドローンを知らない方のためにちょっと説明すると、ベロシドローンっていうのは、ドローン界で、一番、今は一番多分ポピュラーなのかなポピュラーな、えっと、人気のあるドローンシミュレーターとなっています。これでみんな練習して、実機でもっと早く飛ばせるようになったりするために使っています。で、実際じゃあこちらのベロシドローンをプレイしてみて、紹介していきたいと思います。プレイを押して、 ああここもちょっと新しくなってるかもうガラッと見た目が変わって色も違うので、まあ、すぐ見てわかると思うこんな感じでねメローチドローン結構読み込みにいつも時間がかかっちゃうんですよねどんなパソコンでもはいやっとホーム画面に来ましたで今ここにこの新しい画面なんですけどここを押すとこのなんかドローンが飛んでる音もちょっとうるさいかもしれないですけどこのね飛んでるドローンの音も 出すことがでで、きます。ここここを押すす。と消えますで、ここの画面がすごい今までと全然違いますよね今までなんかオレンジの簡単なメニューだったんですけど、まあ、基本的にあるものは同じですねクイックスターとかフェネシスとかシングルプレイヤーとかはい同じなんですけどここにですね新しい追加コンテンツですねが、えー、追加されましたそれが、えー、フリースタイルパックっていうものなんですけど今までにもタイニーのものだったりとかあとは X クラスとか戦闘モードみたいなのがあったと思うんですけど今回はそれに追加してフリースタイルっていうのができましたなのでそれを紹介していきます、えっと、まずですね、えっと、まだ追加コンテンツなので800円ぐらいで購入しないといけないんですけど購入すると、えー、こちらですねシングルプレイヤーでこう選んでですねでここの オールトラックのマップの中に、このドリフトトラックっていうのが追加されてると思うんですけど、これ、これをセレクトすると、あ、まあ、ここのね、途中の画面もすごい変わってて、なんかめちゃくちゃリアルな 3D のね機体のモデルとかが出てきてるんです a では、ちょっとここでやっていきたいと思います。これが新しいコースになります。こんな感じで、あ、ちょっと待って。 キャキャリすいませんすいませんキャリブレーションできてなかったはいこれで完了しましたそれではですねさっきの続きいきたいと思いますはいここですねここが新しいコースになっててこんな感じにドリフトカーが通れるようなこんなサーキットになってますねで このサーキットに今までなかったようなドリフトか今までも車はあったんですけどリアルにドリフトしてくれるものがなかったのでそれをちょっと出現させたいと思います出現させるにはですねこの右下のちょっと着陸しますここにある右下 の, この車マークを押しますこうすると 車が出てくるんですけどもうこんな感じこれでもうジョニー FPV みたいな撮影の練習もできちゃったりしますはいまあこんな感じでで他にもあってですねこれここがスタート地点なんでちょっとはいではいきます ここ1回押します押すると赤い車が出てきますで、もう1回押すと今度は青い車が出てきますこう音もちゃんと聞こえるんですよで、3回押すと今度はこのなんかオレンジ色のめちゃくちゃ速い車が来ますで、もう1回押すと今度は3台このドリフトカーが同時に出てきますで、こう3台のやつだとちょっとおいがいがあるというか 撮ってて楽しいと思いますはいこんな感じでねはい こんな感じでジョニー FPV みたいな飛行を、えー、ベロシドローンでシミュレーターで楽しむことができますでこれが多分このベロシドローンのアップデートの中で一番大きいものだと思うのでこれを一番最初に紹介しましたであとちょっと細かいところも、えー、紹介できたらなと思いますでは他のアップデートをちょっと見ていこうと思いますまずですねここの 画面も変わりましたね。前はガレージだったんですけど機体を選択する画面も変わりましたでさらに選べる機体も増えましたそれをちょっと見ていこうと思うんですけどここね多分見てもらえば分かると思うんですけど機体がちょっと増えてて今回追加されたのがジュニアレーサーっていうやつあこれかこのなんかちっちゃい機体 ですね、これとエック x キラーこれがですね多分日本でも使ってる方がいるものだと思うんですけどどれだこれですねこのこの機体ですねこちらも追加されましたまああといくつか他にもあるみたいです他にもですね設定の項目が追加されましたそれをちょっと見ていこうと思います まずですねここアドバンスト ド, ドローンセットアップこれを見るとちょっと変わってるの分かりますかね、まあ、基本的には同じ画面なんですけど PID と呼ばれるドローンの制御の設定なんですけどこれに DMAXDMINFeedHoard っていうのが追加するこれは何かっていうとベータフライトのベータフライトの 4.2 って呼ばれる、まあ、ドローンでよく使われる、えっと、フライトコントローラーのファームウェア のっていうバージョンに合わせた設定の仕方ってなってますなので今実際に機体で使っている設定も多分ここにえっと実際と同じものが入れられると思いますでここにレートタイプっていうのがあると思うんですけどこのレートタイプも変更できるようになりましたで今ベータフライトってなってるので今まで使ってたレートここにグラフがあると思うんですけどこうねスティックをどう動かしたら えー、とどのスピードでどの軸が回るかっていう設定なんですけど、うん、それがベータフライトと同じのができるんですけど他にも押すとこれフライト1とかキスとかアクチュアルとかクイックレートって呼ばれる他のレートの設定の仕方も選べるようになりましたでこのアクチュアルっていうのだと多分あの DJI FPV とか触ったことがある方はわかると思うんですけど こういう感じにマックスレートっていって一番端っこのこの値を変えながらカーブだけ変えることができたりとかそのね自分が調整したいとこだけ一部えっと設定できたりできるえーレートになってます今までのねこのえっとベータフライトのレートっていうのはこの RC レートっていうのを 設定してその後にこのカーーブをを決めるるレートっってていううのの変変えとと両方とも変わってしまうんですねこのマックスディグリーと呼ばれる、えっと、一番端っこにスティックを倒した時にどれぐらい動くかっていう値がこの2つによって変わってしまうのでちょっと難しかったんですけどまあこのねクイックレートとかアクチュアルレートっていうのはそういう心配がなくて。 えっと、実際にベータフライトでも使用できるのでちょっとそれも、まあ、今度紹介できたらなと思いますはいこんな感じですかねまあ大きく言うとこんな感じでえっとまああとは細かい、えー、設定とかバグが修正されたみたいなので是非、えー、気になる人は、えー、こちらのベロシ o ドローン、えー、インストールしてアップデートしてみてください ではまたまた動画出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。